ございます今ですね朝の4時過ぎなんですけど今日は久しぶりに旅行に出かけたいと思って朝から撮ってます今からストーンヘンジに行ってきます朝日をですね見れる旅行ツアーっていうのがあったので今日はそちらに行ってきます はいということでストーンヘンジから帰ってきましたストーンヘンジはイギリスの世界遺産の一つなんですけどもイギリスに来て絶対やりたいことの一つだったので今日は大満足の一日になりましたまずですね朝電車で集合場所まで向かおうと思ったんですけど4時半まで ストライキでで電車が動いてなかったんですねで私それを出かける寸前に知ってもう少し早めに着く予定で家を出たんですけど電車が動かないのでバスに乗ろうかタクシーに乗ろうか考えながら一駅分歩いてしまって朝から結構体力を使いました。 で結局4時半から電車が動いてたのでそこから電車に乗ってで無事集合場所までたどり着くことができました集合時間を過ぎると待ってくれないツアーだったので無事にたどり着けてよかったです朝の4時台に電車に乗ったのは初めてなんですけど意外と 4時台でも想像してたより人が多く乗っていて東京の朝4時台の地下鉄より人が多く乗ってたような印象でしたでその後コ高知というバスに乗って高知というのはいわゆる高速バスのような座席の形をしたバスなんですけどもそれに乗って 2時間ぐらいかけてロンドンからストーンヘンジの方に向かいましたでそのバスに乗ってる間にツアーガイドの方が何度か綺麗なブリティッシュ・イングリッシュで観光案内をしてくれてすごく私の英語の勉強になったかなと思いますでストーンヘンジに着いたら まずお土産センターのところにコーチが止まるんですけどそこで一旦全員降りてでそこからまた別のバスに乗りますそのバスっていうのがストーンヘンジまで向かうバスなんですけどお土産センターからストーンヘンジまで向かうのにだいたいバスで5分ぐらいかかりますで今回私が選んだツアーっていうのが ストーンヘンジのサークル内に入れるツアーっていうのを申し込みました一般的なチケットだとストーンヘンジの外側からしか見れないんですけど今回のツアーではストーンヘンジの間近まで近づけるツアーというのを選びましたでまあ朝に行ったので朝日とストーンヘンジを一緒に見るっていう 実, ですね、実際見てみると本当に迫力があって間近で見ると石に書いてある文字とか金具の跡とか苔の付き具合とか体感して見ることができるので間近で見るのはすごいいいなっていうふうに思いました。でまあ、ストーンヘンヘジのの周辺に滞在したのは 1時間ぐらい、1時間ないぐらい滞在しましてで、ツアーガイドの人が案内してくれてっていう感じですね。なんですけど、すごい今日は寒くって、でストーンヘンジの周りって何もなくて、吹きっさらしなので、風をすごいもろに受けるんですね。なので 防寒対策をしてってよかったなって思いました結構ちゃんと着込んでいかないと街中よりも寒いので要注意ですねでそのストーンヘンジを見学してる時にツアーガイドの人がスマホの光を石に当てるとこうキラッと光るんだよっていうふうに教えてくれてでやってみたら石が光るんですねキラキラって。 まあ、よく石を見てみるとこう光を当てるとキラッとするような素材でできてるんですね。なんで私もやってみたらこう石がキラッと光りましたストーンヘンジの石に触ることは絶対してはいけないのでそこは絶対守らなきゃいけないんですけど まあ、ぜひストーンヘンジを間近で見られた際はスマホの光を石に当ててみると面白いと思いますで別の観光客の方がビデオでキラッと光ってるのを撮ろうとしてたんですけどスマホの画質だとそのキラッっていう感じが映らないんですねなのでぜひ現地で見てみると 面白いいいんじゃないかなかと思いますおすすめです。でまあ夜だとキラッと光るのどうなんですかね夕方だとちょっと見れないかなと思うので朝のツアーで行かれた際は是非試してみてくださいでまあその後お土産センターでお土産を買って 私はこのマグカップを買いましたストーンヘンジって書いてありますねで後ろにイングリッシュヘリテージって書いてありますでまあお土産を買うのと あとは朝ごはんを軽く食べてその後また高知に戻って今度はバスで1時間ロンドンの方に戻ったところにウィンザーという街があるんですけどそちらに寄りましたウィンザーはエリザベス女王のお住まいとして有名なところですで今日は、まあ、ツアーガイドの人が最初はウィンザーの街を案内してくれて その後私は別れてウィンザー城の中を見てきましたすごく広くてですね入り口のところでオーディオガイドをくれるんですけど、まあ、それを聞きながら回りましたでウィンザー城って火災で焼けてしまったんですね結構壊滅的に焼けてしまったんですけど見事に修復されてまして すごい内装が豪華絢爛な感じでした。まあ、写真はほとんど禁止だったので撮れなかったんですけど金箔の内装でですねすごい立派なお城でしたでまあその後お城を見てウィンザーの街を少し歩いて高知に戻ってロンドンに帰ってきたという感じですね トーンヘンジのツアーは朝日を見るプランと夕日を見るプランっていうのがあって3月から夕日を見るプランっていうのが始まるんですねでまあ今日も夕日のプランっていうのがあったんですけど私は今日は朝日のプランを選びましたなのでこの YMS 生活のうちに夕日のプランにまた 行きたいいいなっていう風に今日思いましたまたストーンヘンジの様子とかウィンザーの様子は別の動画で出したいと思うのでもしよければそちらも見てみてください。では今日はここら辺で終了します。